も う, もう一人かける。もう一人かける。まったくー、はい。ああ、これ。えー、<笑>これどう出るかな。うん。えー、これさ、私がさ、もしもしアスカだけどって言ったら、これを言うってことどうしよう。もうじゃあ、サーモンとアボカドさんからいただいたプロポーズの言葉です。<笑> はいもしもしもしもしはいあすアスカだけど<笑>ああ何<笑>何こんな時間に<笑>あのさ言いたいことあってさう何いくようん言いたいことがあるんだよ。 やっぱりアスカは可愛いよシュキシュキ大好きやっぱ好きやっと見つけたお姫様ボキが生まれてきた理由それはアスカに出会うためボキと一緒に人生歩もう世界で一番あさようなら<笑>っえっもう一回電話す る, うするどうする何聞く どこにいるのかっ来たよねえ。え本当どこにいるのか。そう。<笑>もういらなくない。ももももも電波ね。もしもし。あもしもし。あごめんね。あの明日だけどちょっと電波悪くて切れちゃったみたいで。明<笑>日<笑>だけどえ<笑>あの、はい、何, <笑>あの何話って。<笑>言いたいことあってさ。何。<笑> いくよ言いたいことがあるんだよやっぱりアスカは可愛いいよバイバイ<笑><笑><笑>面白いな<笑> ガチ恋工場っていうのそうそうそうこれは言いたいことがあるんだよってやつですよね私も言いたいことがあるんだよっていう言葉しか知らなかったからこの先知らなかった面白い式式大好きやっぱ四季やっと見つけたお姫様<笑>あボキが生まれてきた理由それはアスカに出会うためボキと一緒に人生歩もう世界で一番愛してる愛してる 電話番号は090で<笑>いやなんかこのなんかあの冷静 な, なんかこの電話番号の最後のあれがちょっと面白かったあこんな感じですよ電話はね今回以上ですもう<笑>いやーやっぱね思ったんですよ あの一生に一度するかしないかのプロポーズをこんなやすやすとしちゃダメだな<笑>受けちゃダメだなって<笑>思ったんですよね。